入ってないんだよなこれでは味何名前も分かりませんが味は今から分かります飲、ね、んでいます見た目は甘酸っぱそうですがどうか言えば甘いピーチネクターのような味ですねでザクロはちょっと味は感じなかったです なのでちょっと思ったのに違うのがありました。おいしく飲むことができましたし、なんかこれにいろいろ入っているので、これは摂取できるのは嬉しいです。というわけで、こちらの点数をさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。